はいおはようございますラスカルでございます本日はですね、えー、千葉県に来ておりまして僕もねお付き合いがございます大豆屋さんのグループであります銀豆屋さんというラーメン屋さんに訪れております というのもですね、えー、ちょっと僕、こちらのお店に本当に行きたかったんですけど、僕のね、知り合いである山田さん、今横にいるんですけど、ちらっと、いいですね、あの、お話をしたところですね、友人だからってことで、あの、お話していただきまして、念願のこの神戸屋さんに訪れることができました。かなりね、家系なんだけど、メニューが豊富でして、コテコテ系だったりとか、つけ麺だったりとか、油そばとか、いろいろあるんですが、本日はそちらのメニューね、えー、4杯いただこうと思っております。メニューは到着するまで、もう少々お待ちしたいと思います。 とというこただいまね1杯目到着いたしました1杯目がチャーシュー麺の思い出でございますめっちゃうまそうですね匂いいや、<笑>いただきます店長からですねサービスでいただきました豚トロと固ゆでの普通の卵ゆで卵に味ねぎですねまず、はい、スープからですね 骨感ももちろんですけど背柄か ら, ら出る肉感とこの鶏油 の, のバランスめちゃめちゃ良くないですかまた醤油もちゃんと生きてるんでこの油に負けない感じ肉と油に負けない感じがうーわうまっ<笑>ちょっとこれ麺もういいですかね<笑>うまっそう <笑><笑>なんだこれ、うん、家系っていうと結構片面にする方も多いと思うんですけど僕ね今回普通で注文させてもらったんですよでこれ普通で注文するとコシもしっかりあるんだけど表面にしっかりスープ吸ってくれてこれがねめっちゃうまいんでちょっとご飯いかせてください<笑>もう完全に麺おかずっす、ね、<笑>うまっうまいうまうまっ ああデコで頼むと結構濃いめではあるんですけど肉感と脂感でいいバランスが取れててそれをしょっぱく感じさせないんですよねしっかりうまみとして感じさせるようにしてくれてるんでいい、ね、このねやっぱデコめちゃめちゃうまいっすちょっとこれチャーシューめちゃめちゃうまそうだなこれチャーシューこちらでございますねうまそううん う, まっ<笑>うん。うフうまっこれやばいなうんじゃ あ, まあちょっともう湯計なんでほうれん草うのり と, とちゃんとスープ浸してちょっとチャーシー巻き込んでいただきます <笑>うまいうまくないは別として好みとして言うと僕個人的に12を争うぐらいかもしれないですね今までの経験の中でそれぐらい好みの味です、はい、うんうんうまいちょっと僕もこれトントロいいですか 1 枚, 1枚50円なんすか1枚50円どういうこといただきますうわートントロってチャーシューにするとこうなるんですねうー、ん、ま<笑>うーまちょっと ラ, ラーメンにこれのこれちょっとこれ冷たくてこんだけうまいんだったらラーメンに合わせたらやばいですね 全部が意外ですね。う, ん、うま。手作りになってる。うわ、うこれやばいですねー。いただきますか。<笑>あったかいと、トントロ特有のサクサク感がちょっと復活して、でも油溶けるんですよね。今ね、横でビール飲んでるんですけど、ずるすぎるす。<笑>うこれも<笑>。 耐えられなくなくってきそう<笑>すごい な, う, ーんなん、ま、うんうまっ片湯でうまっ片湯で食ってスープ飲むとめちゃめちゃうまいっすね<笑>そうで一緒にこう<笑><笑>うーん これねツイッターのフォロワーさん限定、まあ、朝ね15個とか限定でしか販売してないそうなんで半分でプレゼントとかしてるみたいなんでまぜ、あ、ひ、ね、こ家庭で卵をお気になった方はフォローしてもらって朝一にねもう並んでもらってこれ食べてくださいめちゃめちゃ合うと思いますうーんうーんでもちょっとねあのー、山田さんが。 えビールをおかしときにこれ来たんですけど、ね、ビールを頼まれるとチャーシュー1枚にのり1枚がついてくるんですよ、これね、ビールも合わせて200円なんで、おいしすぎるんですけど、<笑>まあぜひね、車でない方は、ビールもね、ちょっと一緒に楽しんでもらえたらなと思います、200円ってやばいよな、<笑>あうん。 じゃあこちらね、味玉最後でございますねあー<笑>スープ止まんなくなって<笑>いっぱい、ね、こんな感じで完食させていただきましたしてますねごちそうさまですということで、えー、次のね、メニューが到着するまでもう少しお待ちしたいと思います というこただいまね2杯目にいただきましたのがこちらでございますコテ野菜のまあ、チャーシューの大盛りということでなかなかねこういう家系のお店だとこう背脂入ったメニュー珍しいと思うんですけどもレビューサイトとか Twitter、まあ、とか見ても頼まれたお客さんかなり多いですしかも食券機だとこのコテ野菜っていうラーメンが一番左上になるんで推しのメニューといえばまあ、推しのメニューってことなんで楽しみなんですけどいただきたいと思いますいただきます <笑>なんか不思議と味噌っぽい良さも出てきますねなんかうまっ同じスープ使っててもかなり系統が分かれるのでどっちの方が好きっていう好みはこの神戸屋さん好きだとしても分かれると思いますね、うん、通常の家系と、まあ、このね日本柱っていうのが理解ができるぐらい完成度がものすごく高いですうん 画面で見て分かると思うんですけどこのメニューをですね大盛りにすると二郎系ラーメンぐらいの量がくるのでえ皆さん、頼むときはあのお腹とねしっかりと相談して、えー、残さないようにしてくださいね。<笑>あ<笑> <笑>うんがっつりしてるんだけど不思議とねやっぱりバランスがいいので重いては感じないですねどんどん食べ進めちゃう感じですうんうわーうま<笑>うんあぶね忘れてた大戸屋さん系列では味変アイテムがたくさんあるんですがまず これ無限にんにくということで味付けの刻みニンニクは大台さん系列に大体ありましてこういうがっつり系のメニューなんですけどニンニクをあえてパワ増していきたいと思いますえじゃこれ無限にんにくと合わせていただきますうん ベースのニンニクはしっかりと味もついてますしこのニンニクのね香りでかなりね食欲出るんですが、うん、味ついてるんで入れる際には味の調整しながらじゃないとちょっとしょっぱくなっちゃう場合もあります皆さんもちょっと注意して自分好みにねこの無限にんにく使ってみてくださいうん <笑> う, <わ><笑>うんうまま。 うーんちょっとこうかなこうでこうなんじゃないかなこうじゃないですかねこれ皆さん味ネギとマヨネーズこれじゃないでしょうか<笑>ちょっとあとこれもだなちょっと無限にんにくにこれマヨネーズと<笑>これでうまっ あのラーメンにも合うは合うんですけど、個人的にはめちゃめちゃ最高にご飯の音もな気がします。マジでライスに合うわ、これ。うん。うん。って<笑><笑>うん。うん。うん。うん。 ただいま2杯目完食していただきましたごちそうさまでしたということでですね、えー、ごめんなさいオープニングで4杯ほどって言ったんですけど大盛りでライスも大盛りで頼んだら今結構お腹き来てまして4杯目行ってしまうと楽しむ回じゃなくてもうチャレンジメニューの回になっちゃうので今回ね、えー、4杯目はキャンセルさせていただきましたなので今回、えー、こ, こちら3杯目が最後の一杯でございますねこちらね裏メニューとして提供されている油そばだそうでございます いや、そしたらですね、こちらの裏メニューでございます。えー、最後の油そばいただきたいと思います。これ、卵黄粉。で、<笑>うまそうよっ。うん、めちゃめちゃ美味しいよ、これ。スープがないので、醤油感すごくた。 るんですけど、麺が溶けて油としっかりと乳化してる分しょっぱめなんだけどきつっていう気はしないんですよねガツンとっていうよりかずジっていう重量級ではあるんですけど使ってるこの具材麺とかあとはトッピングもそうですけどそれがもう最大限味わえるような一杯になっててこれめちゃめちゃうまいんですけど最後ではなかったそうだよ ね, そ う, だよねうんうまっ 本当にこれいろんな味変アイテムが合いそうで、まあ、マヨネーズからお酢からフライドガーリックとかもあるんでそういった組み合わせで本当にそのその味のカスタマイズができるんで同じメニュー食べても全然印象変わると思いますねんちょっとねこの辺りでですね、えー、こちら刻み生姜うがも入れたいと思いますうん このあたりで、こちらの、ね、卓上にございますラーメンスを使って味変していきたいと思いますねうんすごいマヨネーズかけたんじゃない押すとすごい<笑> いただきますうんということで、えー、こちらが最後の一口でございますうんーおなかがいっぱいですねす ご, ごちそうさまでした<音楽>ということで えー、本日はですね陣戸屋さんで、えー、3種類メニュー頂 い, いてきましたが正直ですね大盛りでライスも大盛りちょっとです、ね、完全に食べ過ぎでございましたただ本当にね、まあ、さっきからずっと言ってるようにめちゃめちゃ美味しいメニューばっかりでして今日食べた以外にもつけ麺だったりとか塩ラーメンだったりとかいろんな、ね、メニューがあるんですけれども ぜひねこちらの神道屋さんに来てみて好きなメニュー好きなカスタマイズを身につけて通っていただきたいなと思う最高のお店でございましたということで本日もご視聴ありがとうございました、えー、この動画がと思ったらチャンネル登録コメント高評価、えー、またですねサブチャンネルの方なんかも最近動き始めておりますのでぜひそちらもチェックしていただければと思います、えー、それではじゃあねー